ゆいちゃん、ただ先輩はもうすぐ帰るってじゃあニャンコビッグと遊んで待ってよシャーって言っても気にしないぞいや気にしよう次回第7話「泣かれるよりはいいだろう」お楽しみに